命令に従い、出撃ドクター、ここっていいみんな、こっち来て怪獣が…皆様の援護をいたしますわうんリンゴちゃん、今日もよろしくね私の後ろへ… ようかしら。うん、りんごちゃん、今日もよろしくね。ご命令は戦場では矢はペン先よりも鋭いのですわ。諦めるな。 この程度で止まると思うなその名に私がついているご命令は戦場では矢はペン先よりも鋭いのですわ 諦めるなすぐに終わるご命令は戦場光あれ今かしら くれぐれぐも気をつけて<笑>敵創作以外でご無沙汰のこの名刺に出会わないことを願いたいものですわねよろしくて平穏な暮らしのためにリーチャ よよろしくてよ平和な暮らしのためにオッケーこのピンチを乗り越えよう ご命令ははっオッケー私の得意技を見せてあげる全員、規律はしっかり守ってもらう進め 救シュールは慈しみ他のところはお前らに任せたぜ邪悪を壊滅しうるは勇猛さ皆様の援護をいたしますかご指示を。 前に進むぞ。 ご命令は即刻抵抗をおやめなさい撃ちますわよすぐに終わる戦線の穴は安心しない一瞬で終わらせてやるぜ ご命令 は, はみんな無事かよし次の戦いも待ってるから気合い入れて一緒に片付けようぜ